はい、どうも。水溜りボンドですお願いしますサブちゃんですはいお願いします<笑>これ の, あの賞味期限がやばいから食べれるのご飯食べてきました<笑>でじゃあ普通にやっても面白くないから5個ぐらい料理があるんですよ引いたのを作って食っていくっていうのでまず<笑>ちょっとこれ出 し, 切っ出してこれ選んでいいんですかいよいよ選んでいい ステーキ楽でいいう<笑>くいいうそなとすか、それうまおよ。い い, くよ<笑><笑>いくよはま、い、よ うわ、<笑>でも美味しそう、めっちゃ。オッケー。任せてください。いいか。あ、美味しそうです。美味しいよ、絶対。いただきます。ますうーん、美味しい。いただきます。これ本当に、ちょうどいいかり。バターが美味しい。いただきます。美味しいす。いや、なんか嬉しいわ、なんか。 牛丼とかきたのめっちゃきつくない。<笑>牛丼引いちゃったら、めっちゃきつくない。<笑><笑><笑><笑>ご飯。ご飯っすよ。残り八十パーぐらいのやつかな。かいやー、でも結構あんな。<笑>しゃぶしゃぶとかが、ちょっと楽かもしれないです、ね。ああ、確かに、はい。すっきりしてる感じね、はい。タレかってあるから。はい。いや。 いいよバカーバカなんだよ<笑>お前は牛丼は違うって<笑>しっかり回収して、ね、おい牛丼は違うわホトやりましたじゃないんで<笑>ドラフト当てましたじゃないんだよ<笑>黄金の左って<笑><笑>おい牛丼は無理牛丼は食えねえ今なん<笑>で書いちゃうんで<笑>最悪じゃん書いてんで で、牛丼作ろう、はい、<笑>もう牛丼用の肉じゃないからこうやって薄くこうやって切ってね誰か賛同して<笑>俺の肉の切り方に<笑>これなんか多分玉ねぎを刻んでいくんだよねはい指を刻み散らかしちゃときに俺はオクラ入りですはい入れてと煮立ってきたんでっ牛肉を入れていきますひと煮立ちしたら中火ですね、うん、煮立ちしたら中 <笑><笑>美味しくなるぞこれ絶対いやめちゃくちゃ美味しそうですねねこれをかけてみますあこれ美味しいわ絶対ほら見てうわ<笑>あ美味しい<笑>美味しいあったかあったかいあったかくて美味しい<笑><笑><笑> 全然、美味しいですす<笑>なんかすげー美味しいですい<笑><笑>いいな悔しいですねのねも半分はきたら多分、ねそうすね、薄くしてこれいってるから、ね、どれだったら嫌だ これはビューフシチューが嫌ですねビューフシチュー嫌だね作ってないでお腹いっぱいになっちゃいますいや、あ、一手に変えましょうあ、そうだね左手だぞ、黄金の左手だよ黄金の左手だよビューフシチュー引いちゃういいですかいいよバカ野郎だよお前は<笑>お前はバカ野郎だよお<笑>かせてませんよ OK <笑>、ビューフシチュー作ろう丸いところでこうやってできてるんのそれこれできてます、ね、あ、すげえそれ食ったら死ぬのそここれ死にますね、これあ、そうだね<笑> 身近に危険競みすぎでしょう。肉はこんな感じで切りましたね一口大に。煮立ってから十分ぐらいだったんでビーフシチューのやつを入れます。これ合ってる？水こんな少ないのっけ？ちょっとわかんないっすねマジで。浅瀬だよ、<笑>今。<笑>うわ美味しそうな匂いしてきたぞ。溶けたら煮込みます。はい。こちらビーフシチューですね。<笑>いや普通に美味しそうだと。そうですね。いただきます。<笑>いただきます。いただきます。 くらかくててしいって<笑><笑><笑><笑><笑>いきます<笑><笑>おいっ<し>ー<笑>二人でえ、二郎ラーメンやうるいいせえ<笑>な で何、はい、<笑><笑>だよホントにすき焼きは違うぞ時間がかかります絶対しゃぶしゃぶがいいんだから<笑>はい完食しました<笑>いや本当頼むぞ<笑><笑>お前ホントに本当にお前ふざけんなって 白滝多すぎね<笑>スープパスタみたいになってじゃん何玉溶いてるんだよ夜中の2時み何玉も20種の時間<笑>いただきまーす<笑>おいしいよ<笑>おいしいよ めっちゃ食うじゃん、本当に。めちゃめちゃ食うじゃん。なんでですかね。<笑> な, んでなんだよ。すごい冷凍に食べてる。次はね、すごい簡単な多分料理なんですけど、まああとこれですね。しゃぶしゃぶにします。ごまダレとポン酢で食べよう。いただきます。本当に。<笑>ワンストールで頑張ってても、ね、ひしはもうお腹いっぱいだから。まだいけんの。 はいいまだほんとに頑張ったね。<笑><笑>本当に頑張ったね<笑><笑> すごい頑張ったわ最 後, <笑>あ 最, 後<笑>最後めっちゃ硬いんだけどなんかなんででもコストコこれで食い終わったからそうですね楽しかったこんなにサブちゃん取ると思う、はい、ということでサブチャンネルでしたありがとうございましたお<音楽>ないっぱいだまず<笑>いな最後みたいジローです<笑> な<笑>んでシロー食いてんだよ w <笑>叫んだよお前行きましょうなんで行くんだ行かねえだろお前約束したんだ<笑>行きましょうじゃあねぇんだよ<笑>ずっとおしいわ約束したからだ必死で約束したんでしょずっと行くむしろそってきた<笑> じじゃゃ行行こうう、はい、な全然そそ先輩がそんなの保護するう、はい、楽しみ、はい、お 前, お前楽しみなんかだあその何でしたの。